オンハイの名前はラプラスダークレスだ一番偉い倉この中でイエ イ, イイエ イ, エ, イエスエイエイエイエイエイエイエイエイエイエイエイエイエイエイエイエイエイエイエイマイタ、うんまうんまま、<笑>イエッイエイエイエイマイタイエイイエスエイエイエイエイイエイイエイエー